それじゃないです。は<笑>、うん、さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。えー、今回の企画はですね、翔太にドッキリを仕掛けてみたいと思いまーす。イェーイ<笑>今、翔ちゃんはですね、ちょっと コンビニにに買い出しに行っっってててるるのののででその隙を見てこの動画撮ってるんですけれどもえっと今回はですね、ちょっとドッキリを仕掛けるんですけれども、そのドッキリの内容っていうのが、今回、その僕主体で心理テストの動画を撮ろうって翔太に伝えてあるんですよね。えっと、心理テストの動画を撮るので、えーまあ、翔太にはですね、その心理テストの内容だったりとかを伝えない体 で, で、あの やっていくんですが、えー、その動画を撮るのになかなか動画を撮らなかったら、えー、どれくらいで何分で翔太が怒り出すのかっていうのを検証してみたいと思いまーす。<笑>えーっと、一つ目に動画を撮り始めるんだけどその携帯が僕の携帯がなくて、えー、なかなかスタートできないっていうのがまず一つ目。で、二つ目が えー、携帯は見つかるんだけど、その、肝心な心理テストの、えー、質問がどこに行ったかわかんなくなるっていうので、時間稼ぎをしたいと思います。で、最後3つ目が、見つかったんだけど、やっぱ面白くないって言ってやめよう、この企画やめようって言ってみたいと思います。というわけでですね、どの段階で翔ちゃんが怒り出すのか、ちょっと楽しみに見ててもらえればと思いますので、 やっていきたいと思います。ではレッツゴー。おかえりー。暑いわー。暑いねー。暑い。何買ってきたのアイス。アイス？えー、じゃああとで、えー、俺の分もある何？なんでやねん。<笑><笑><笑>なんでやねん。ねえ。さっき言ってたさ、もう動画早速撮ろうよ。 動画何の動画えー、さっき言ってたじゃん<笑><笑>喉がイ害イラするあもう撮ってんねあそうそうそうそうだってもうどうせ編集すればさいいじゃんえっ何も分かんないけどうんいいよ俺主習で始めるからさ OK うんいいは、うん何も喋れないよ、はい、いいよ OK いいよ あ、ちょ、待った俺、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ携帯携帯あれあれ、俺携帯どこやったっけえなにどこ携帯ちょ、ない、うん、あ、いいえ、いいえ、しょちゃんここいて俺が探した マジでないんだけどどこ行ったのトイレとかはえっ、ー、俺 ト, トイレ行ってないもんいや行ったけど多分トイレには置いてないと思うえあれないとねじゃあ俺の携帯でやるいやいやいやいやいや俺メモってんだって、うん、あれどこやったっけすっすえすよ 確かに。ちょ向こう見てきていい？うん、えマジでないんだけど。鳴らすよ。鳴らすよ。いやいやいやいや。何？えじゃあ鳴らして一回鳴らして。 なん、ああ、なってんじゃんあトイレだった言<笑>ったじゃんトイレって<笑>よし、うん、ちょっと待って違う違うやば 質問のさ、うん、の書いといたやつがなくなってる。なんで？え、消しちゃったのかな。ちょっと探してばいいごめんごめん。ちょっと探していい？<笑>うん、ちょっ待って。俺寝てていい？ダメダメダメ。もうすぐすぐすぐ。もうすぐ探すか見つかるから。ちょっと待ってちょっと。 えどれだったっけなの<笑>見てほら「心理テストサイコパス」とかあるんだけどうんうんうん、うん、えでも俺がしたいのはこれじゃないんだよねどういうのがしたいのえー、なんか面白そうなのあったのえー、ちょっと待ってよ<笑>カメラ止める えー、いいよもうすぐ始めるからちょっと待って、ちょっと待って、うんうん、いいけどえいいよいいよちょっと待って、うん、あなたの腹黒さをチェックとかあるよ<笑>腹黒<る>さ<笑>いいじゃんいいじゃん寮<笑>の腹黒いや違うん、でもね<笑><笑>誰が腹黒やねん<笑>いや誰がいい人やねん<笑>違う の, <笑>違うの俺がやりたかったのこういうのじゃないんだよ すぐ見つかるから。いいよ。なんで検索したっけな。忘れちゃった。<笑><笑>え待ってこれかの。あった。うん。あったあった。じゃあ行きましょう。行こうか。はい。はいはいはい。はいはい、<笑>じゃあ行くよ。 はいやっぱさうん何いやなんかこれ面白いかなは何がこれ心理テスト心理テスト面白いと思うよほんとうんなんかうん面白そうほ、うんと もう見つけてるんでしょいや見つけたけど、うん、なんかえっホンに面白いのかなと思っちゃった思ってきちゃった面白いってえ面白いよえなんかさ翔ちゃん他のなんかさ<笑>企画考えてなかったわかった分かったじゃあ決めたら言って俺寝とくからい や, いやいやいやいやいやいやいやちょっとちょっとちょっとちょっと<笑>うーん 心理テストでいいと思うよ全然俺好きだよ心理テストとかうんなんか面白くなくない面白いよ面白い、ね、えー、じゃあもうちょっと今回さ、うん、動画とかのやめとかなにそれよくわかんないなんなのえなにそれなんなのかなどういうこと<笑>いやなんかもう<笑> ちょっとやる気なくなっちゃったね。じゃあ一緒に寝よう。いや、ちょいちょいちょいちょいちょちょいちょちょいちょい。ち, ち, ち, ち, ち, ち, ち, ち, ちょっと待って。ちょっとちょっとちょっとちょっと<笑>。何どういうことどういうこと何これ。なに何何じゃないのやろうよ。やればいいじゃん。それでいいじゃん。やるやってもいいよ。ええもいいよ。それじゃないよ。は<笑><笑><笑><笑> 待ってなるよ。<笑>逆にさ、だって俺がさ、そう言ったら嫌だって言うじゃん。まあね。<笑>えぇ、ー、もう、なんなのなんなのなんなのえぇ、ー、なんなのえあぁ。なんで怒んないんだよ。何がどういうことなん<笑><笑>で怒んないんだよ。<笑>どういうこと何がもう。あ 待って。もう、怒んないからストップ。で、8分47秒。何え、待って。でってれー。<笑><笑><笑>いやー。まあ、見たことあるこれ。なんで怒んないの なんで怒んないの時は俺が怒ってんの<笑><笑>なんで怒るのいや、というわけでですね、えっ、ー、と、検証してみた結果、翔、う、太、ん、は怒りませんでした。何が何だかわかんないでしょう。うん、わかんない。<笑>何いや、実は、えー、冒頭にあの説明をしたんですけれども、うんえー、心理テストをやるていで、えー、なかなか動画の撮影を始めなかったら、翔太は何分で怒り出すかっていう、ドッキリ企画をやっておりました。<笑>イエーイ<笑>でも<笑> は<笑>い<あー><笑> え, えこれ一本でできるのえれこれ一本の動画なのえダメ<笑>逆に逆にそこに怒り始めるえいいけど今回の企画はね、うん、もう翔太に怒ってもらおうっていう企画だったのに、うん、翔太の印象を悪くしようっていう企画だったのに<笑>失敗に終わってしまいました<笑><笑>まあまあまあ<笑>いいよいいよはーい というわけで、はい、<笑>この動画気に入っていただければ、チャンネル登録と<笑>。高評価のボタンをお。お願いします。インスタ、ツイッターもお願いし ま, ー す, いします。ではま た, ーはまた<音楽>。ええー、なんで怒んないの。<笑>あきれ呆れた。なんだ、なんだ、止める、うん。うん、うざってなった、うざってなった。うんなった<笑>